次は、ひぼなってィスよまあ、ループ版。ループ版はでね、まあ、ループですから、えー、まあ、10倍100倍になれば、時間も10倍100倍ぐらいになる。では、その代わりにですね、かけ算を使う方法。かけ算を使う方法は、先ほどの、まあ、べき乗の方法となって、こう、偶数の場合は、2分の n のべき乗を計算して、上というふうにして、行列を計算した後、その1回かけると。 実際にプログラムを作っていますけれども、まあ、それはゆっくり読むのは、まあ、後にして、実際にえ実行してみると、えこのように、大体、えー、まあ、10倍、100倍多倍、場合、一定ぐらいです。大きいとですね、ヒボナティスはかなり値が多くなるので、多倍長円算のル か, かでちょっと遅くなりますけれども、まあ、大体こういうふうによく出てきます。 次は、組み合わせのかなんですけども、最適定義は、まあ、ヒブラット同様、倍々を出すので、まあ、指数計算量なんですけども、バフカルの三角形はですね、バフカルの三角形は、三角形を計算するんですか、この N 段あると、この幅も N なんですから、まあ、三角形ですけど、平面積は L 字上ですので、ね、それを全部計算するということは、やっぱり、事情の計算量になるです。 まあ、実際に配列を使ってパフカの計算をするというのは、こういうふうにくくってありますけれども、実際に測ってみると、確かに事情っぽくなります。で、普通に掛け算をすると、前にやりましたけども、そうすると、まあ、50、15と増えていくと、一定同じぐらいずつ増えますよね。掛、まあ、け算の時間は一定ですから、掛け算の時間がまあ2倍、3倍になったら、かかる時間も2倍、3倍になります。 これはだから、オーダーエ N ンンと、線形計算量ということなんですね。次は、モンテカルロ法なんですけども、モンテカルロ法の積分で、y コール x でから、この y コール x の下の部分の半径を求めるところは 0.5 ですから、まあ、これを求めてみましょうということですね。 ですから、カウントをロにして N 回、X と Y を乱数で取って、X Y で Y が小さければカウントを増やす。最後に、このカウントを N では、整数序算をかけるために、どちらか片っぽは実数に。で、でこうしてますと、100回で 0.55、五 .05、差、え、0.05、ー、1000回で N7。こういうふうに、えー、だんだん小さくなるんですけども、よく見るとですね。 ににななるるとだいたいた誤差が分のように見えますこれはなぜかということですね。このプログラムでは1回飛行したときに得られるのは、打った点が上か下か0か1かいところですね。そして上であればカウントは増やさず、下であれば1を出だから、まあ、もともとこの期待値が 0.5 のを、えー、たくさん上えていくんね。 こういう場合、えー、え、なんで、どのようにこの、えー、計算したシミュレーションの値が、正しい値に近づていくかというのは、まあ、中心極限定理で教える。中心極限定理とてのはね、観測される平均値と真の平均値の差というのは、えー、ルート N 倍すると N01、つまり平均0分割の正規分布にしておます。言い換えればですね、これは誤差ですよね。誤差をルート N 倍したものは同じ分布なので、 非公数を2倍にすると、誤差はルート N 分の1倍になるで。ですから、非公数を100倍にすると、誤差は1 10分の1。全くさっきのとあったんですね。もう一つの例として、例えば平方向が入りたい人は多い人なのね0から2までのルート x d x ると。で、関数がルートだからルートを計算するのそれじゃ意味がないと思うかもしれませんが、 えー、ルート2以下っていうのを計算するのに、y 個ルート x ってはえば y 以上が x でてから、えー、この y 以上がい以下っていう状況を使えば別にいいわけですね。ですから、これでルートを求められます。実際ここで、えー、y 以上が x 以下ならカウントを増やすっていうしてくると、え 100,、100,1001 万とすると、え、だいたい 1.41 ぐらいになると。だから、まあ、ルート2が求まってるようですね。 その後はシミュレーションなんですけども、シミュレーションやその文法をらものは、まあ、テキストにあったように設定通りに書けばいい。例えば、えー、サイコロを振って、2つのサイコロの合計がいくつなるか。合計ですから12までですけども、そうすると、配列でいうと13要請で全部初期値は0。そうすると0から12までの数理になりますから。そして、えー、旋回。 サイコロ、まあ、ランド6で0から5ま で, です。1足すと1から6。これを2回足して、その A の N 番目を1足す。で、最後にやるか。これをやると、だいたい0とか13とかはあんま多くなくて、0はないですね。1と1ですから2か。2から10、12までの範囲で、一番多いのはこの辺。 でじゃあ次は 60% は重い。今度は半々でないので、えー、半々でない場合、実数を返すランドを使って、えー、このランドの実数の場合は0から1までの、まあ、均一な値が出てくるので、それを 0.6 万とすれば 60% は重い。だから、さもゼ0にしておいて、えー点、ランドが 0.6 万ならば1で、これをまあ10回やったらば、いくら何、まあ、回も重いんだるうね。 10回あるということは、最大で10まで、えー、表になることがあるわけですから、えー、今度はさっきの配列は、まあ、0から10までの配列を作って、えー、1000回、このアンフェアコイン10をやって、A の4番目を行くと。そうすると、えーまあ、さっきよりはちょっと多い方が多くなっているテーブルができるということですね。じゃあ、最後に。 サイコロを3個振ってちょうど2つなんですけども、それは条件をチェックするのが面倒くさい。サムゼロにしてて旋回。で、サイコロを A、B、C 振りました。で、A が B と一しければ、今度は B と C は一つくなっちゃいけない。で、A と C はいいのかというと、A と B と C ですから片っぽと。ね。その時だけ1回足す。 で、それ以外の場合、は今度は B と C、あるいは A と C が一引ければ、A と B はもう一引くないんですから、この時だけ言った。それで3で、そしとこの1 0回あると、1回やったらば399回、たつ一引かったんですよで、期待値はどうかっていうと、まあ、A の代数がどれであるにしろ、B がそれと一引く6、6かつ C はそれ以外。または、A と B が一引くなく、6分の五ですね。 で、かつ、えー、C は A か B 入れると C。これ全部計算すると 0.41 な。まあ大体そんなに遠くはないと。いうことね。